飯田橋にある桜坂飯店にやって来ました。 失敗すると、五千八百四十円。になりますね。あの、じゃあ、始めます。いただきます。スタート ここでルールの説明をしておこう1制限時間は1時間2時間内はトイレと席には立てない3無理と判断された場合店員にストップをかけられる4ストップを無視して続行し他のお客様のご迷惑となる行為に及んだ場合いずれのチャレンジも罰金1万円5もし失敗したらダメ以外はお土産として持ち帰れるぞさあ木下優香はこの一生チャーハンを何分で食べきれるのか いや、そもそもこれは食べきれるのか 美味しかったー。じゃあそれを持って。<笑>残り三十六分十四二十四分で、ね、食べ終わりました。とっても美味しかったです。ありがとうございます。見事完食証明とお酒をいただきました。ありがとうございました。